皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月13日。今日はクエストナンバー685です。追加のサブストーリーは、おそらくこれが最後です。報酬も隠されています。何がもらえてしまうのでしょうか。バルディスタの女性、ご愛。また知らないマップです。ここはどこですか もももが戦ってる。もももが死んでる。モも モ, モを。というわけで、今回もいろいろありましたが、なんとか無事に終わりました。報酬は、モモリオンの王冠でした。これはとてもいい王冠をもらったような予感がしますね。後で装備してみましょう。知らないモーモンがいますね。あなたは一体どこのモーモンですか自分自身の目で確かめてみろ。